3・2・1トンネルの中に部屋があっただと騙されねえよそんなくだらねえ嘘で俺を騙して仕返ししたいわけ僕の言うこと信じないのか東方丈助。 サイコロでイカサマするような嘘つきにいつも言うこととやることが違うお前のような嘘つきがこの僕を嘘つき呼ばわりするのか本当にお前とは気が合わんようだな一緒に戻ったところで話が通じないかよし行ってみるか露伴の野郎に二度と会いたくねえと言ったばかしだけどよ 戻ってきちゃったよ俺言うこととやることが違う嘘つきだからよ何ままさ か, かこれはロハンのバイクかバイクだけがなあロハンよあいつに向かって助けてくれと言え助けてくれって叫べよ お前の養分は今ほんの少しだけ残しといてやっている奴に向かって助けてくれと叫べば命だけは取らないでやろう代わりに奴の養分をいただくからださあ奴をこの部屋に呼び込むことに協力しろ命だけは助けてやるよ早く呼べよその部屋 まるるでで誰かが住んでるみたいじゃねえかよ早く言えよ見ろ怪しんで近づいてこねえじゃねえかよお前ら別に愛し合ってる仲じゃあねえんだろ助けてくれと言ったら死にたいのかああいつを引き込めばあいつを差し出せばほ本当に僕の命は 助けフンニッフンああ約束するよ奴の養分と引き換えのギブアンドテイクだ呼べよ早く呼べだが断る何この岸辺露伴が最も好きなことの一つは自分で強いと思ってる奴に「もう」と断ってやることだ逃げろジョスケ この部屋に入ったら勝ち目はない殺されるぞ貴様<タッ><タッ><タッ><タッ>